キングドプスヒラの仕様、公式ブログで弟のブランド着用、完全にステマ、また宣伝と呆れた声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドプスヒラの仕様の弟が立ち上げたとして、昨年7月から話題になっているアパレルブランド、 r k s リキ c k クスリキ r その後、平野がジャニーズ事務所公式携帯サイトのブログで、同ブランドのロゴが入ったものと見られる T シャツを着ていたことから、両者の関係は確定となっていたが、ここへ来て一部ネットユーザーの間で、また弟の宣伝か、などと呆れた反応が上がっている。昨年、 7月突如としてネット上に平野の弟がアッパレルブランドを立ち上げたとの話が出回りました。RKS リキーへの代表は平野陸氏で、会社の所在地は仕陽の出身地でもある愛知県名古屋市。仕陽は、ジャニーズ入所前に弟とショー、昭安同期なるダンスユニットを組んでおり、テレビで自身の弟が、陸という名前だと明かしたため、 これらの情報を元にある KS キオ平野仕様の弟のブランドだとファンは認識。サイトで販売されている商品はのきなみ売り切れとなりました。ジャニーズに詳しい記者。一方、7月19日に一部メディアは、手越し優也が平野仕様の弟を側面支援固く結ばれた指定の絆といった記事を配信。 すると、RKS リキーへのツイッターは、私自身てつゆうや様とお会いしたこともお話したこともなく、報道されたような事実はないことをご報告いたします。と、記事内容を否定したものの、平野の弟に関して言及しなかったことから、兄弟関係は事実として認めた形となった。 そんな中、アニヘイヤがジャニーズ事務所公式携帯サイトのブログ、ショータイム8月22日更新で T シャツの着用写真を掲載。ファンの間で弟にもらった T シャツかなとの声が続出することになった。そして今年1月8日のブログで着用していた黒のパーカーについても RKS リキーへの商品だと考えられているようだ。 平野がパーカー画像をアップした翌日の9日 RKS リキーへのインスタグラムは黒のパーカーの写真を投稿し、本日19土21時から販売開始新作商品 RKS と紹介、初回。すると、コメント欄に、くんが着てたやつですね、紫輝くんにやってた、との声が寄せられることに。 ちなみに、RKS リキへの商品は、フード部分にブランドロゴが入っているものの、平野のブログ写真でロゴは確認できません。全くの別物なのか、それともロゴが見えないように撮影したのかは不明ですが、いずれにせよ、平野が弟のブランドのパーカーを着ている、と、ファンは受け止めているようです。どう ネット上では兄がブログにパーカー写真を載せて弟が明日発売って宣伝。どんな茶番仕様と弟は何がしたいのこの計画でパーカーは即売り切れだろうね。平野が弟のためを思ってきているのなら、それは弟のためになってないし、こういう些細なことが事務所を辞めるきっかけになるかもしれない。事務所も公認なのかな 弟もこれで商品が売れて嬉しいのかなとて厳しい意見が上がっている。また同ブランドのツイッターアカウントは商品に関するツイートなどにいいねでリアクションしており、ショータイムって仕くんが来てるのこれだよねという書き込みにもいいねをしています。 こういった平野と弟の行為は、ユーザーに気づかれぬよう、宣伝を行うステルスマーケティングに当たるのではないかと、問題視する人も存在していて、潮君がブログで来ていたというツイートにいいねしたらそう受け取られる。ステマと疑われることは回避した方がいい。多分本人も家族もよくわかってないんだろうけど、完全にステマだよ、と指摘しています。当初、 T シャツ姿をアップした頃は弟思いだと評価され、微笑ましく見守っているファンが多かった印象ですが。とはいえ、なんですぐに紫陽君が着てるパーカーが弟のブランドのものだって決めつけるのあんなパーカーどこにでも売ってそう。たまたま紫陽君が弟のブランドのパーカーを着てただけなのに、なんで叩かれてるの そんなに気になるなら弟のブランドをチェックしなければいい。勝手に特定したり、商品を買ってるのは自分たちじゃん、と、平野サイドを擁護する声も。ちなみに11日午後7時時点で 24,500 円の RKS ドライプルオーバーパーカーは完売していない。平野に弟のブランドを宣伝する意図があるのかどうかは、本人のみぞ知るところ。